はい、広告審査機構です。あの広告のことなんですがちょっと聞いてくださ い, と思います広告を消費者とともに見守るジャロ。事実と違う誇大な表現など広告の苦情問い合わせは日本広告審査機構ジャロまでどうぞジャロ関西事務所大阪0 6七7 6 8二2 8 1 1もご利用ください「のんじゃのんじゃのんじゃの」ロッジャロ「え 嫌いな表現。あ、嫌わしジャロはより良い広告を願っています。広告についての苦情やお問い合わせはジャロまでどうぞ。 違う古大な表現紛らわしいなど広告に関する苦情をお問い合わせはジャロまでジャロはより良い広告作りを願っています皆さんの広告ですわかりやすくて見やすくて嘘がなくて大げさでなくてお役に ジャロジャロジャロって何から広告の苦情お問い合わせを受け付けるところです のあかりにくいのあそんな広告ありありそんなのありって感じたらジャローに聞いたらどうじゃろジャローれ、ね、広告は社会の鏡嘘大げさ紛らわしいそんな広告ありませんかジャロージャロー 問トリ わ, けけわかりやすくて見やすくて嘘がなくて大げさでだくて「やろう」じゃろって何じゃろ広告の苦情お問い合わせの道内窓口は「札幌0112212634」 大げさな広告紛らわしい広告嘘の広告はお断り広告の苦情お問い合わせはお電話でジャロ良い広告は暮らしに役立つとジャロは考えますだから大げさな広告紛らわしい広告 嘘の広告そんな広告でひどい目に遭うのはお断り広告の苦情お問い合わせはお電話でじゃろブ広告に関する。ツブツブツブツお問い合わせブツブツ 相談はい。 嘘大げさ紛らわしい広告に関する苦情お問い合わせはジャロまでお電話ください「変だなどうしておかしいぞ」「そんな広告見つけたよ」「それならジャロに聞いてみよう」「JALJAL」 大げさインチキ紛らわしいそんな広告あれやこれそれならジャロに電話しよう広告に関する苦情問い合わせは「電話しよう」あれ変だぞ言ってることと違うジャロはそんな広告への苦情・ご相談を受け付けている民間の団体です。 私も嘘をつきません「嘘大げさ紛らわしい」そんな広告に関する苦情を問い合わせは JALO まで「私も嘘をつきません」広告に関する苦情を問い合わせは 063445811JALO まで。 広告の表現にはまず正しい情報その上で表現が楽しくて心地よくてジャロは嘘大げさ紛らわしいそんな広告の苦情問い合わせを受け付け審査をしています北野正です私たちが普段見ている広告にもし嘘や曖昧なところがあったらそれはちゃんと直していきたいですねジャロは広告の苦情問い合わせを受け付けそれらの審査をしています ジャロですご存知ですかジャロは嘘や大げさなどの広告についての苦情やお問い合わせを受け付けて審査する民間の団体ですジャロです芸術家の俺が言うのもなんだけどね広告が嘘言ったらみんなが困るよジャロは広告の苦情お問い合わせをもとに それらを審査する民間の団体ですよろしくなジャロは広告を審査する民間の団体ですほー民間の嘘大げさ誤解を招く広告を審査し問題のある広告については改善を求めますうん改善広告が もっと社会に役立つために j a ロ、o 日本広告審査機構、うん、例えば広告にも表示や表記の誤りがあったら困ります j a ロ o はそんな広告を審査し改善を求める民間の団体です j a よ o、ね、なしですよねなし、うん ありですよ。あり。どっちよ。その広告。ジャロに聞いたらどうじゃろう。それではねやめはい、この C. M.。本当かしら。やっぱり嘘。いやー、本当かもよ。その広告。ジャロに聞いたらどうじゃろう。こんな広告あり。なしよね。なしですよね。なし。でも。 ありっちよその広告ジャロに聞いたらどうじゃろう 一口に広告と申しましてもいろいろございましたそれぞれに皆様方のご意見ご感想があるかと思われますが広告というのは一方的にお伝えするだけのものではございませんご意見もいただいているのでございます聞くぞ聞くぞ話を聞くぞ j a l は話を聞くぞですあなたのご意見が広告を育てます広告についての苦情お問い合わせは j a l まで j a l に電話をしたらどうじゃろう<笑> 話話を聞くぞ話を聞く聞くくぞをジャロはあなたの話を聞く広告に関するご意見・お問い合わせはジャロまで皆様の声が広告を育てます「ジャロはしっかり聞くジャロ<笑>広告を見ていて気になることがあったなら僕はジャロに電話する」だけど「ジャロってなんじゃろう 広告に関する意見を聞いて企業に伝えてよくしてくそれがジャロのお仕事ジャロは広告表示のフェアプレーを推進しています広告を見ていて気になることがあったなら私はジャロに電話するだけどジャロってなんじゃろ 「広告に関する意見を聞いて」「企業に伝えてよくしてく」「それがジャローのお仕事」「ジャローは広告・表示のフェアプレイを推進しています」「ジジジャャャッッローの仕事はみんなの意見聞いて広告主に伝えて広告の未来を見つめちゃう」 ニトリより良い広告を育てるためにあなたの声を活かします広告へのご意見・ご相談は JALO へもし広告にご意見があればお電話くださいあなたのその思いを私が責任を持って広告主にお伝えしよりよりより より良い広告にしていきますそして、ね、こちらは私の部下ですよしよしよしあなたの声でより良い広告へお電話はこちらまでいい肉球だジャロー藤岡博ジャロになる皆さんはじめまして私ジャロですジャローもしも広告にご意見があれば ジャロにお電話ください。広告主にお伝えして、改善を促すと言ったら、ああ言い過ぎなんですけど、まあなんていうか、より良い広告になるよう力を。あなたの声で、より良い広告へ。お問い合わせは、J ・ A ・ R ・ O ・ジャロで検索してください。日本広告審査機構、ジャロー史 ジャロになる。私は今、電話を待っている。この電話には広告に対するご意見が寄せられるのだ。そして私は、それを広告主に伝え、より良い広告になるよう力を注いでいるのだ。そう、広告の正義の味方、と言ったら、言い過ぎかもしれないが。おっと、仕事だはい、ジャロ o です。ご意見ご相談は、零六 6, 3, 4, 4, 5, 8, 1, 1まで日本広告審査機構ジャロは皆様のご意見をより良い広告のために生かします。 嘘つき嘘そぴょ ん, ん大げさな子だ強行し紛らわしい紛らわしいまん、あ、まあじゃ広告で彼らを見つけたらジャロ紛らわしいの中の人わしはわしじゃよそのわしはどっちのわしわしわ し, わし紛らわしいわしここはジャロに連絡だジャロは皆様のご意見をより良い広告のために生かします 嘘つき嘘ぴょんなんつってギョギョッシュママジャロ !?JALO のの は, は皆様のご意見をより良い広告のために生かします。 j ジ, のの ジ, ジャロは皆様のご意見をより良い広告のために生かします。 ぴょんはウソつきで「広ーは大げさ」で「まやわしはまぎらわしい」「広告で彼らを見つけたら」「ジャロへ」 うそぴの中の人僕なら月までひとっ飛び本当に本当に本当なのうそぴょんそうなりゃチャロに連絡だジャロは皆様のご意見をより良い広告のために生かしますうそぴょんは嘘つきで広大は大げさで紛わしは紛らわしい広告で彼らを見つけたらチャロへ 僕は世界一のグルメ大げさに言いました「だ。ジャロは皆様のご意見をより良い広告のために生かします「ら。ジャロへ わしはわしじゃよそのわしはどっちのわしわ し, わし紛らわし わ, 紛ら わ, しい紛らわしこのダメダメ3匹を広告で見つけたら0335412811 ジャロにご連絡ください広告の嘘大げさ紛らわしいに関するご意見は日本広告審査機構へ僕たち広告ダメダメ3匹僕の名前はウソぴょん特技は本当みたいな嘘をつくことさ嘘つけ騙されないぞこれは本当ウソぴょんは嘘つきで広大は大げさで早足は紛らわしい広告で彼らを見つけたらジャロへ 広告の嘘、大げさ、紛らわしいに関するご意見は 03-3541-2811 へお電話ください。皆様のご意見をより良い広告のために活かします。日本広告審査機構ジャロ僕たち広告ダメダメさん僕の名前は古代。特技は自分を大きく見せることさ。活かしてる決まってるそんな大げさな。 嘘ぴょんは嘘つきで、広大は大げさで。紛らわしいは紛らわしい。広告で彼らを見つけたら。ジャロろ。広告の嘘、大げさ、紛らわしいに関するご意見は。零三三五四一、二八一一へお電話ください。皆様のご意見をより良い広告のために生かします。日本広告審査機構、じゃろ。 僕たち広告わしの名前は紛らわし特技は物事を曖昧にしたりしなかったり分かりにくいぞはっきりしろ分かったり分からなかったりわしは紛らわしャロ広告の「ウソ」「大げさ」「紛らわしい」に関するご意見は03